はい、どうも、メチャンネルです。本日私はですね、こちらね、グランドハイアット台北さんの方におりますけれども、今仕方ね、チェックアウト手続きが完了いたしまして、これからウーバーを呼んでですね、リ・ルメリディアンさんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。もう神々ですね。ルメルメリディアンさん、台北さんと、とルメリディアン、台北さんの方にね、向かっていければなと思います。まあ、午前中はね、雨降ってたんですけど、今ね、えや、ー、みましてね、よかったです。はい。ということでね、これから向かっていきたいと思いまーす。行ってまいります。 t h a n k you サクッと、ね、チェックイン完了いたしましたので、これから、ね、早速お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということで、お部屋の方に向かっていきましょう、すごいね、あのなんろうめっちゃビル感がありますね、ビルの中のえホテルという感じですね。はい、で、本日はですね、あ11階のここじゃエレベーターなさそうですね。はい はい今ね、不いにエレベーター乗ったんですけど5階までしかなかったんで11階以上のねお部屋はなんか奥のエレベーターっぽいんですね。ということで、こっち向かっていきましょう、はい、お部屋のね、エレベーター迷子ですね、ここはね、明日の朝食会場になっているみたいですね、はい、めっちゃ迷子になってます、そしてなんかバーみたいなところもね、ありますエレベーターはですね、こっちっぽかったですね、もうレセプションのね、えー、奥行くだけでしたね。もうつい、あの アフタヌーンティーがある方に、ね、向かっちゃいましたけど。はいということで、お部屋の方に向かっていきたいと思います。と、OK はいうことでね、エレベーターが来ました。はい本日はね、11階のお部屋本日の11階のお部屋となっております。はいで、えー、どこかにね 3… プールとかがねあるんで、レイもも、ね、入れるということなので、ちょっとね、後で行ってみたいなと思いますけど、とりあえずね、お部屋ですね。はいということで、ね、11階のお部屋、フロアの方にね、到着いたしました。こちらね、本日は1106ボスとなっております。なんかね、めちゃめちゃおしゃれな感じですね。グリーンな感じです。は い, い はい、1116、結構奥の方です ね, ね、結構雰囲気ある廊下なんですけど、横幅はね非常に広くてあの、移動しやすいのかなと思います。ということで、本日はねこちらの1106号室となっております。早速ね、入っていきましょう。おお、なんかめちゃめちゃなんかおしゃれですね、ルームキーをここにね差し込む感じで。 はいあもうね荷物も届いておりますはいおお広いバスルームおテレビとついてますねはいなんかお部屋めちゃめちゃおしゃれですはいこんな感じのねお部屋レイ君も大興奮ですねおーマイガーっつってますね<笑>はいということではい早速ね ルームツアーを始めていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、カメラを変えて、ですね撮り直ししていきたいなというふうに思いますけれども、えー、本日、ルーメリリアン台北さんの方にお邪魔させていただきまして、スイートナイトアワードを利用して、ですね本日11階のエレベーターホール出て、ね、ちょっと、ね、反射しちゃってますけど、ここの1106号室にお邪魔させていただいております。はい、1101とかめっちゃ広そうですね はい。で、入っていただいてですね、このようになんかね、ボタンとかが、えー、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。まあ、ルームキーはね、サすタイプになってますけど、こんな感じ。はい。で、ルームキーもなんかね、すごくおしゃれですね。はい、こんな感じですね。はい。で、入っていただいてね、右手がすぐね、扉であの仕切ることはできますけど、ウォークインクローゼットという感じになってますけど、めちゃめちゃ広い。 W の風船ありますけどね。で、姿見の鏡が、ドーンとこのようにあって、チェックインもね、すごいあの早かったんですけど、荷物届くのもめっちゃ早いですね。お部屋に着く前にも届いてました。はい。で、こちらね、荷物置く台があったりとかします。で、アイロンとアイロン台がねありまして、傘もありますね。はい。あー、で、これね、靴、はい。磨いていただくようにね、できるんですけど、ここからね、持ってってもらえる。 ようになってます、はい、ここからね、ピックアップして戻してくれるっていう感じですね。やっぱり場所柄、ビジネスマン多いんでしょうかね。はい、でランドリーバッグみたいなね、シンプルな白を基調としたバッグがあったり、足元、ここラーですね、はいで。こちらの、ね、引き出しの方なんですけれども、はい、こういった感じで、セキュリティボックス、セーフティーボックスがありますね。はい、これ1段なのかなと思ったら2段なんですね、こっちね。はい おで足元の方には、ルメリディアンさんのスリッパ、ふわふわとしたね、感じのね、スリッパがございます。で、こっちの方は、あこっちはに1段なんだ。はい。えー、ビニールとかね、そんな感じでございます。クリーニングサービス。はい。あこっちは何もないですね。はい。まあ、こんな感じのね、えー、収納スペースとなっております。めちゃめちゃね、広いです。はい。で、フデリティが、はい、水回りなんですけど、 先に、ね、こっちの方行きましょうかね。はい、でリビングの方のこのデスクが、ね、めちゃめちゃ使いやすそうですね。はい、こういった、ね、もう荷物置いてますけど台もあるので非常に使いやすい感じですね。はい、でデスクがこんな感じで す, すごく、ね、シンプルですごく、ね、なんだろうシックで高級感がある感じしますね。でここら辺に、えー、コンセントとこれランケーブル。はい、これなん だ, だろうって感じですね。 ここがわかんない。この丸は何なんだろう。はい。なんか壊しちす。いはい。で、えー、こちらの方には、はい。オーディオのね、テレビのジャックがあったりとか、HDMI。そして、こちらに LAN ケーブル。さっきのは何だったんだろう。こちらにコンセントと、えー、USBA があるという感じですね。はい。で、メモ用紙と電話機がね、このようにありまして、ここら辺も。 ルメリディアンとね、えー、書いてあって非常にいい感じですね。はい、ここの引き出しは特に何も入ってないですね。えー、で、こちらの方ににケーブル類が入ってあったりとかメモとか封筒がねございます。はい、ここは何たんだろ う, だろう<笑>ここがね、ちょっと分かんないですね。コンセントとかあるんですけどね。はい。で、リビングね、見ていただいてこんな感じでスーツケースを。 あの赤外線でスキャンしたみたいなね、感じの絵が置いてあって、非常におしゃれ。で、ストファーがあってですね、まあ、この釣り竿みたいな照明、焼かないね、いい感じですね。で、テレビ、めちゃめちゃね、大きいですね。これ、どうなんでしょう、100インチぐらいあるんでしょうかね。で、ここにも HDMI のね、ジャックがあって、引き出しになっているかな。ここは特に開かなそうですね。あ、こっちは開くけど、 からですそしてこちらがミニバーですね。なんか上からね見えます。あこういう感じですね。はい。イリー製のコーヒーマシーンがあって、電気ケトル、アイスペールがあって、グラス類、そしてお水ですね。で、ティーポットなんかもありますね。はい。このネスプレッソ、ね、エスプレッソか、ネスプレッソのカップがめちゃめちゃ可愛いい。すごくおしゃれですね。 はい、で、えー、こういった感じのね、えー、紅茶類があったりとかでこれ引き出しをね開けていただくと多分コーヒーがあ、上に開けるタイプはい、コーヒーと紅茶もね、めちゃめちゃいっぱいありますねはいこんな感じでございますはい、で、グミだったりとかこういったスプリングルスとかね えー、ミニバーのコーナーでございます。この下が冷蔵庫なのかなはい。こういう感じで。で、これ冷蔵庫ね、なんと冷蔵庫の中のドリンクフリーなんですよ。メッシ。はい。ポカリセブンアップとかね、ハイネケンとか。ああ、ここら辺もお酒あるんで、ここでね、嬉しいですね、これはね。ありがとうございます。はい。ということで、まあね、落ち着いた感じなんですけど、 派で、まだね、見てないんですよ。ここね、ちょっと開けていきたいなと思いますけれども。はい。オープンザカーテンということで、まあ、どんな感じのね、ビューなのか、ちょっと見ていきましょう。はい。まあ、あいにくのね、天気なんですけど、こんな感じで、じゃーん。いや、開けてていいですね。あそこ、なんでしょう。三越の上なんですかね。で三越見える、あ見てください。このお部屋だったら、 カウントダウンの花火なんかもめちゃめちゃ綺麗だったんだ。すごいビューじゃないですか。はい、素晴らしいビューです。はい、ありがとうございます。ということで、これからね。あの寝室の方に向かっていきたいなと思います。上の方にはですね。bose のスピーカーなんかもありますね。はい、りくくんあそこにタワーが見えるよ。ほら。大きいね。あそこ持った。 レイもっとあっち見えるあれがイリンギー、はい、ということで私は寝室の方にね向かっていきたいなと思います、はい、で寝室の方にもこういったね扉があって仕切っていただくことができますけど、はい、もうレイんのライオンちゃんがね寝てますけどここにもですねなんかね植物をスキャンしたような絵がね飾られてあって キングサイズのベッドがね、どんと置いてあって、で、こっちもね、テレビめちゃめちゃ大きいですね。はい。はい、で、こっちもね、ちょっとカーテン、先にね、開けちゃいましょう。はい、オープンザーカーテンということで、まあ、ビューはね、先ほど見ていただいたのと同じ感じですね。はい、非常に明るくていい感じです。この上にもね、スピーカーがこうあって、いい感じですね。はい、ということで、 えー、ベッドパネルの方にはこういった照明とかカーテンとかのですね、えー、スイッチ類があって電話機があるという感じです。はいで、間接照明がねございますこのお。この中にはですね常備灯とこういったコンセントまでねありますね。USB はこっちの裏にね USB が4箇所あるみたいです。で、聖書、はい素晴らしい。の公園 だ, 本当だね、カラフルの公園。 滑り台もあったりしますねあと追いかけっこ も,、ね、もできる。はいで、ここら辺、間接照明があって、えー、お水も置いてありますけど、こういった感じでね、スイッチ類があります。時計もなんかおしゃれですね。で、ちょっとここ開けます。はい、この中にもコンセントが2箇所と、USBA がね、4箇所あるという感じですね。はいなんか非常に 考えられてていいい感じじゃないですか素晴らしい。はいということで、水回りの方に、ね、行きたいなと思いますけど、水回りもねこういった感じでまじ切っていただくことがねできますねで。こちらにエアコンのねコントローラーだったりとか、ライト類がございます。はいでこちら、浴室ですけど、もう鏡張りのねめちゃめちゃ大きいバスタブ。そしてねねここにも、ね テレビなんですよ。めちゃめちゃおしゃれですね。はいでシャワーとかね、蛇口があって。まあ、結構広いのかな、ね。大理石調で非常に高級感がある感じですね。はいでこちらの方にバスソルトなんでしょうかね。えー、ございますバスソルトなんだろうな、きっとな。はいそしてここがシャワーブースでしょうか。はいえー、なんかシャワーブースもなんかめっちゃ広いですよ。 こんな感じこんなに広くていいんですかっていう感じかなり広くないですかはいレインシャワーはありませんハンドシャワーオンリーっていう感じですけどはい、えー、でシャワーコンディショナーボディウォッシュに関しましては備え付けのねものとなっておりますはいシャワーはいまあ、水圧ね十分ですねこういう感じです そして、えー、こちら側がおそらくお手洗いあ。お手洗いもめっちゃ広い。トイレは、ね、1箇所ですけど、まあ、めちゃめちゃ十分広い感じですね。はい、こんな感じの大理石町の、ね、非常に高級感があるお手洗い。オシュレット。この2箇所あるのは何なんでしょうね。おめっちゃ静かーにトイレ開きました。はいまあ、こんな感じで。 非常におしゃれな感じのトイレですねはいそして洗面台でございます洗面台はね2箇所でありますお水とか置いてありますグラス類ですねはいそして下の方にはタオルそして体重計がねございますで拡大鏡があってライト類そしてコンセントとかねございますねこれはシェーバーとかオンリーになってますね、はい こっちのアメニティはこっちかな。はい、こんな感じでね、ボディタオルがあったりとか歯ブラシとかねございますね。はい、こんな感じです。で、ドライヤーの方がねこのようになってますけど、ちょっとね開けてみましょう。ドライヤーはなんかコンパクトですけど、今のところドライヤーはフィリップス製が多いのかな。あ、こっちもねフィリップス製です。はい、こんな感じ。 日本でいうなんかパナソニックみたいな作りかなっていうイメージありますね。はい。まあ十分じゃないかなと思います。はい。ということで、本日はね、こういう感じのお部屋に一泊させていただくという感じですね。でバスローブとかもありましたけどね。はい、今私、こ の, <笑>あのカゴに、ね、つまずいちゃいましたけど。はい。本日はまあこういった感じのね、お部屋に。 一泊させていたただきいいいいなとい う, ふうに思いますいかがでしょうかいやーなんかねすごくいいと思います個人的にはめっちゃ好きですねいかがでしょうかでこちらがねウェルカムアメニティでフルーツとかねキュウイリンゴオレンジめっちゃ綺麗じゃないですかそしてちょっとしたねなんかお菓子でしょうかねございます美味しそうはいそれではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います行きましょう はい速度出ましたダウンロード下りが 46.37Mbps アップロード上りが 116.10Mbps となってますし比較的にもうサクサクっていう感じですねこれだったら w i f i でもねライブ安定するかもしれませんはいということ で, ですねこちらねルメリディアン台北さんの方にチェックイン手続きがね完了いたしました、まあ、2時過ぎにですねウーバーでね移動しましてまあ、約10分かからないぐらい の距離でも台北101もねすごく近いっていう感じでまあやっぱり場所柄ねめちゃめちゃ近かったです。でこれ多分どうなんですかねもう67年ぐらい経つんでしょうかね建物なんかそんな感じはせずになんかねもうほんと23年ぐらいしか経ってないんじゃないかぐらいのあの綺麗さで非常にね落ち着きのある い、え、い、ー、いいお部屋だなとううふうに思いました、まあ、エントランスとかはねもう非常にシンプルでなんか無駄なスペースがないっていう感じではありますので、まあ、例えばリージェントタイペイさんとかグランドハヤトタイペイさんのようになんかすごいねパリッとした見栄えのするエントランスとかそういう感じではないかなという感じではありますけどお部屋はねもうめちゃめちゃ最高、えー、で今回ですねまあ何回か、ね、予約を取り直しして今まで予約を取っていたものよりですねあのアフタヌーンティー付きで あのー、価格が安くなってたので、アフタヌーンティー付けでですね予約を取らせていただいて、約4万円ぐらいという感じですかね。1階のレストランの方で、ですね本日、本日中じゃなきゃいけないみたいなんですけど、3時からえ17時の間に、ですね15時から17時の間にアフタヌーンティーをまずいただくことができるという感じでございます。朝食につきましては、1階のレストランでね朝6時半から10時までという感じです。12 10階ののエキセキティブラウンジに関しましまては朝の10時から夜22 2時ままでやってておりまして、まあ、コーヒー、お茶、ソフトドリンク等を、ね、無料でご提供いただくということで17時半から20時までが一応ハッピーアワーでね軽食やアルコール飲料をご用意していただいているという感じですで軽食は20時までということなんですが飲み物につきましては20時半までドリンクはねアルコールも含めてご提供いただけるという感じですでミーーティングルーム会議室はね えー、1時間無料という感じになりますということだったりとかあとね先ほどルームツアーで冷蔵庫ね見ていただいたと思いますけどソフトドリンクおよびビール毎日ねまあ今日は1泊だけですけどなんとね無料なんですよこの冷蔵庫内のミニバーが無料っていうのは結構ね個人的には嬉しいですねはいでハッピーアワーもねあのお子様の年齢制限とか関係なく入っていただくことができますしあのプールなんかもね利用していただくこともできるのでまあ今日かね明日ぐらい 利用したいなというふうに思いいますということで、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいて、まあ、今日中にねアフタヌーンティー食べに行かないといけないのでアフタヌーンティーの方に向かっていきたいと思います行ってまいります、はい、とりあえずねこれからあのアフタヌーンティーの方ねいただきにいきたいと思いますそしてちょっとねカクテルタイムが始まる前のラウンジもねちょっと覗いてみたいなと思います はいという感じでお店の方にねやってまいりましたはいこちらね朝食会場と思われるところでねあのアフタヌーンティーいただくことができるみたいなので今からねアフタヌーンティー来るのはねちょっと待ちたいなと思いますめっちゃねおいしそうは い, はーいケーキもねめちゃめちゃいっぱいあっておいしそうですねかなり種類が豊富ですねなんとこんな感じのねビュッフェみたいな感じになってる Bye. はい、アフタヌーンティーの、ね、つもりで来たんですけどローストビーフとかがめちゃめちゃ美味しそうだったので結局全然アフタヌーンティーではございませんいただいていきます、はい、ということで、ね、いただきますまさかの、ね、お刺身もありましたので食べていきたいなと思いますけどはいサーモンいただきますうんうまいめっちゃうまい そ, んゃんそしてね、すごい肉厚な、ね、ローストビーフいただいたんですよ。 サンもママに内緒だよママにママサンもダメって言うよ1個だけだよ1個だけママに内緒ママダメっていうか、うん、はいローストビーフ最高です うま っ, うま っ, うまっはいそれではねラウンジの方に向かっていきたいと思いますはい12階ということでこちらがねそのルメリディアンクラブラウンジということでやってまいりましたそんなにねあの広くはないんですけどこんな感じで ね、ゆっくりできますはいごちそうさまでしためちゃめちゃ美味しかったですアフタヌーンティーのねつもりで行ったんですけどまさかのローストビーフとかね、えー、お寿司とかね刺身とか<笑>ピザとか<笑>あの出てくるとは思わなかったのでまあほぼほぼもうディナーですね<笑>めっちゃお腹いっぱいです、えー、本来ね私は食べてないんですけども、えー、グランドハイエット 台北さんの方で朝食ね、ビュッフェいただきまして、その後100ドル分のホテルクレジットがありましたので、えー、ランチもですね、ビュッフェをね、私はレイ君がね、昼寝してしまったんで行かなかったですけど、えー、妻と、えー、妻の妹夫婦とね、3人で行ってきて、えー、まさかのね、アフタヌーンティーで、まあ、ビュッフェだったとは思わなかったんで、私はね、本日2ビュッフェですけど、うちの妻は3ビュッフェいただいてます。ちなみにこれやっちゃうとね、 台湾だと7っていう扱いになりますんで気をつけてくださいね。3はねちゃんと3でやってくださいね。と、はい、いうことでま あ, あのカクテルタイムもねもう時期始まりますけども意外とね今あの見てきたんですけどルメリディアン台北産の、えー、クラブラウンジ自体はあのコンパクトな感じでしたしもう今ねめちゃめちゃお腹いっぱいなのでま あ, あの幸い嬉しいことにですねあの冷蔵庫の中のねビールだったりとかもフリーと。 いうこともありますんで、まあ今日はねあのー、イブニングカクテルはもうね無理ですっていうかギブアップさせていただいてまあお部屋の方でねゆっくりさせていただこうかなというふうに思いますまあちょっとね時間があれば、あのー、ジムとかねそういったところも散策したいなっていうふうに思いますけれども、えー、何もなければ えー、今日もライブでね、またお届けできればなという風に思いますので、まず今日はね、ゆっくりさせていただいて、えー、もう台北、今日ね、最後の1泊という形になりますので、えー、また明日の朝ね、お会いできればなという風に思います。ライブのね、リンクにつきましては上の方に出しておきますので、よかったらアーカイブね、見ていただければと思います。まあちょっとね、ジムとか、なんかね、サウナもあるみたいなんで、ちょっとね、行ってきたいなという風に思いますね。はい、ということで、また後ほど。はい 今ねまだ17時半ということもありますので、レイクはねちょっとプールの方に連れていこうかなというふうに思いますあーす、はいね、プールは2階となります、ちなみにですねバスローブで移動もね OK みたいなんですが、まあねちょっと水着を乾かせられれば、ですね脱水していきたいなと思いますので、着替えてね、いいきたいなと思います2階の方にね到着しました。 ここかな。台北クラブ。あこっちじゃないのかな。まあ2階はね。こんな感じになってて上からね、えー、覗くとはい、こんな感じです、ね。だいぶね。賑わってきましたね。多分タイ台北クラブっていうのはこっちだと思うんですね。はい、じゃあね。こっちの方に入っていきたいと思います。ビジネスセンターの方ね。ありますね。これ入っていきましょう。 はいプールね、こんな感じでございます。まあ、基本的にね、泳ぐ感じっていう感じですね。はいじゃあね、入っていきたいと思いまーす。はい、奥にはね、こんなジャグジュもあります。あったかいんでしょうかね。いいよね、エッの中入って。イゼゼーボタンを押すとね、ここのボタンを押すとブクブクってなるからね。はい はい。おはようございます。みっすりね、眠ることができました。まあ今日もね、あいにくのお天気でですね、雨模様なんですけれども、まあレッ君はね、えー、妻とちょっと散歩をしに行く予定となってます。私はね、えー、ホテル内でゆっくりしようかなと思ってるんですけど、まあとりあえずね、今朝のもう8時半というところでございますので、これからね、えー、朝食の方向かっていきたいなと思いますけど、まあ昨日あの、アフタヌーンティーでね、いただいたあのビュッフェのところ、えー、あそこになるのかなと思いますんで、早速ね、 えー、朝からないと思いますけど昨日のねロストビーフとか出てきたらちょっとテンション爆上がりかもしれないですけどはい向かっていきたいと思います行ってまいります。 はい、とりあえずね、レイくんが食べれそうなやつを持ってまいりましたよ。はい、バナナがね、食べたいっていうので、バナナあげていきたいと思いまーす。カリカリベーコンにする、バナナにする。どっちがいい?。え、めんめバナナ。 はい、私の方はねこのクロワッサンと卵サンド、卵ロールみたいなをね、うん、持ってきました。なんかねめちゃめちゃ美味しそうだったんで、ここら辺からねいただいていきたいと思います。はい、ということで、ね、いただいていきまーす。まず卵ロール、結構ねずっしりして美味しそう。うん。あ、コーンがいっぱい入ってる。うん。コーンの甘みが効いてて、卵がややしい感じ、めっちゃ美味しい。 はいついでクロワッサンいただいていきますこれもパリパリそうで美いしそううんうん表面パリパリの中ふわふわめっちゃうまい私もね聞いて初めて知ったんですけど台湾ねパンが美味しいらしいんですよで実際に食べてめちゃめちゃうまいでも<笑>台湾に来てね、あのー、麺とかね小籠包とか餃子とかワンタンとか やっぱその地形に行きがちなんですけど意外や意外パンが美味しいでねでも実際美味しいんで機会があるパンもねちょっと食べてみてくださ い, まあはい私もねこういったヌードルだったりととかあと白米ね白米いただいてですねまあこういったおかずルーロー的なものとかね人狼的なやつがあるのでまあここら辺をねえご飯にかけて食べるのもいいのかなという感じですね。 いただいていきます。はい、ということでね、じゃあ、ご飯の方いただいていきますけど。まずは、埋もれてましたけどね、小籠包。小籠包からいただきます。うん、あったかくない。もうね、持ってきた時はあったかいんですけどね。すぐ、置い、ちょっと置いて放置しちゃうと、冷めちゃうけどね。あと、入力。うん。う、まうん。 あーめっちゃご飯進ますそしてねヌードル系でーすいただきますこっちの人はねあんま麺進んないんですよねほんとはねうんうまいああおいしいです昨日はですねアフタヌーンティービュッフェみたいなのね行けてよかったですね朝食来たんですけど意外とね っっててくくのがね少少なくななななますかなり少なくなってるあの何持ってこようかなって私好みのものが少ないっていう感じだけだと思いますけどその分パンの種類がねめちゃめちゃ多いです、えー、パンはねほんと美味しいのでパン中心でもいいかもしれませんしあの、まあ、ガッツリね食べたい方はこの麺だったりとか白米がありますしこういったねさっき申し上げた鶏肉のね尋涼飯にできたりあのコンローファンにできるような感じのねあのお食事があるんでこれをご飯に。 ぶっかけていただいて多分ね食べるのが一番だけるんじゃないかなと思いますまい、うん、あんまっはい、えー、ごちそうさまでしためちゃめちゃ美味しかったです今ねゆっくりさせていただいてまあれい君はですねあのそごうの方に行きましてそこの方にいつはスモールワールドですね一、えー、時間ごとにですね なんかカラクリ時計が動くみたいなのでそれをねどうしても妻が見せたいということでえ今ね総合の方に行っておりますえで今ねあのま も, もなく12時回るとこですけど今日はまあ16時ちょっと前ぐらいまでえホテル内でゆっくりさせていただこうかなというふうに思いますけどもう台湾旅行もこれでね終了となりますいや本当に最初の12泊目まではまだまだあると思ってましたけどもうね3泊目以降から。 もう終わりが見えてくるとやっぱりあっという間だなという感じはしましたね。で、こちらのルメリディアン、台北さん初めてね、宿泊させていただきましたけど、めちゃめちゃね、えー、いいホテルで、私個人的にはすごく好きで素敵なホテルだなというふうに思いました。はい。またぜひね、こちら台北さん来られる際には、あの宿泊させていただきたいホテルの候補にさせていただきたいなというふうに思っております。まあね、あの、アフタヌンティーのね、 スイーツを食べに行ったつもりがローストビーフを食べてたのがびっくりしましたけど最高でしたね。まあ大体このね、宿泊プランで4万円弱ぐらい、3万8000円とか、まあ、これで、えー、スイートナイトアワードを利用したとは言ってもですね、えー、プラチナステータスの私が、えー、ここのお部屋にアサインいただいて、ラウンジを堪能できたりとか、あのアフタヌーンティー、付きのセットでその価格ですからね、なんかめちゃめちゃお得だったなというふうに思いました。ね、三が日ということもありましたしね。 はい。また台湾、いつかね、あの、早い段階でまた再放したいなというふうに思います。いやー、楽しかったです。今日はね、この後、えー、空港、桃園の空港の方ですね、トレイン空港の方に向かってですね、キャセイパシフィックを利用してですね、 香港経由で成田の方に戻ろうかなというふうに考えております。またそちらの動画につきましてもね、えー、ちょっと楽しみながらラウンジ散策などをね、撮っていきたいなというふうに思っております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram もやってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。